はい。今日はロジックプロ X をクイックタイムプレイヤーで内部音声付きで録画する方法を解説いたします。まあ、あのきっかけなんですけども、あのロジックプロ X のミックス作業とかを録画してあの、解説みたいな感じのことをやろうと思ったんですけども、まあ、人の筋縄ではいかずで、結構ググったんですけど、あんまりこの手の記事が出てこなかったので、 書いてみました。まあ、困ってる人もいるんじゃないかなと思います。まあ、おそらくなんですけども、あのネット配信系の記事とかの応用とかになるんじゃないかなっていうイメージはあるんですけども、まあ、なかなかこの、えっ、ー、と、ロジックプロエクスとか、その d a とかから、えっ、ー、と、ダイレクトに、えっ、ー、と、クイックタイムで録画するというような記事はなかったので、作ってみましたと。 で用意するものとしては、えっ、ー、と、DAO と、まあ、QuickTime p l は、あの、MacOS に標準で付いてますと。で、あとは、えっ、ー、と、BlackHole っていうアプリと、RadioCast っていうアプリを使えばいいので、まあ、この二つをまずインストールします。で、準備としては、えっ、ー、と、BlackHole にアクセスすると、まあ、GitHub につながりますと。で、ここにダウンロードインストラーってやるのがあるので、これをポチッとすれば、 まあ、あとは通常のインストローが起動するので、まあ、比較的楽だと思います。割愛します。個人的には GitHub につながるとテンション上がりますね。で、次に、えー、っと、RadioCast の方は、こっちはあの、アプリ公式なので、まあ app Store の方に行ってもらえれば、えー、っと、インストールも楽だと思うので、これも割愛します。 で、あのー、この辺のブラックホールとか、レディオキャストとかって、まあ、結構どういう役割なのかっていうの、ところが、まあ、悩みどころだなと思っていて、あの自分とか結構仮想フルーティングって悩んじゃうんですよね。なので、ちょっとこんな感じじゃないかなっていうふうに、ちょっとイメージしてみました。ロジックプロ X から、えっ、ー、と、出力をブラックホールに出してあげて、 えっ、ー、と、動画収録っていうのをクイックタイムプレイヤーでやりますと。で、そことは別に、レデューキャストの方に流してあげて、音声出力をこのパソコンの標準出力に出してあげるというような、えっ、ー、と、感じになっていますと。で、ロジックプロの設定としては、えっと、環境設定、オーディオをクリックすると。これですね、環境設定でオーディオをクリックすると、 えっ、ー、と、この出力デバイス、入力デバイスっていうので、えっ、ー、と、ブラックホールっていうのがインストールされるとあるので、これを設定してあげますと。はい。で、あの、この状態でも実を言うと、もうクイックタイムプレイヤーの方に、えっ、ー、と、このオプションをクリックするとですね、えっ、ー、と、あれ、ないか。あ、そっか。今、録画中だからないのか。失礼しました。 えー、っと、あ、戻んなくなっちゃった。はい。あ、戻りましたね。はい。なんですけども、これ、あの、デスクトップ撮影中に音が出ないのですごい不便なんですね。あの、ここで結構行き詰まっていて、まあ、この記事を書いたっていう背景があります。でそこで、えー、っと、インターネット配信用 の, あのアプリのレディオキャストを使ってあげて、えー、っと、入力にブラックホール、 出力に内蔵出力をしてあげると、こういう感じですね。えー、としてあげると、えー、とパソコンからも音が出るので、あのー、動画のデスクトップの収録が非常に楽になりますと。で最後に、あのこれクイックタイムで今、あのまさに録音してるのでさっきも出なかったんですけども、あの新規画面収録をクリックして、えー、とこのオプションのところから、ブラックホール16チャンネルっていうのをチェック入れてあげると、 あの、この、ロジックプロ X で流れた音が、えっと、録画もできるし、パソコンからも出力されるというような設定ができます。ので、皆さんもぜひ試してみてください。で、おそらく、これを、あの、出力先を、えっと、YouTube のライブとか、Twitch キャスとかにすると、 あの、そのまんま配信ができるはずなので、も、ま、う、あ、これも試してみたら、あのー、記事にしようかと思っています。はい、以上です。